はいこんにちは今日は工房の自撮りスマホスタンドを作りましたこのマイクロフォンは古い PC のマイクロフォンを活用していますスタンドは車用のスマホスタンドです こんな角度にして、手元を移したいと思います。まだ下げることができます。こちらが今まで使用していた。 スマホスタンドです。マクロ撮影用ですね。早速これをつく使って撮影してみます。先日買ったスライドテーブルです。そこにスケールをつけたいと思ってます。 フロントフェンスにもスケールを貼ります。これがガイドです。これが裏側のガイドになります。これでガイドを止めるためのネイビーと。 七点六七点六、七点七、これでいきましょう<笑> ですね。<笑> はい接着剤も入りました。<笑> 60mm カットしています。 100ミリカットしてみます。 ちょっと斜めってますね。角が。百。六。 今日はこれで終わりです